まず高校を選んだ理由がですね、まあ、実家がまあボウリングをしているという理由で行ったんですよね、うんうん、でまあ小さい頃からですねもう自分家の仕事をするんだっていうんかですね気持ちがあったので、うん、その他の選択肢はなかったですね、うんはい、あのこの沢渡ボウリング工業は、はい、もう何年ぐらい前からある会社になるんですか えーっとですね、僕が生まれてもう生まれた頃からぐらいですかね、53年、昭和ですね。じゃあ、沢谷さんのお父様たちがお母様、ね、はいはい、実際に、えー、っとお仕事を本格的に始められたのは、年齢でいうと、何歳ぐららいからそうですね、えっと、最初、土木の会社に勤めてましたので。うんえー 辞めて帰ってきたのは二十三ぐらいの時ですかね。うん、実際にあの朝に戻ってきてからは、まあ、どんなお仕事の内容をずっとしてこられてるんですか。えっ、ー、とまあ地下水だったり温泉だったりあとは地熱あの蒸気をですね出す仕事をやってます。うんはい、あのじゃあ現場は大体朝。そうですね。そうですね。まあ遠いところだと島根県とか沖縄。 に行ったりもしましたけど、まあ、普通は遊ぶしないですね。あの熊本地震後、阿蘇市内の温泉も結構ですね。変化ありましたけど、ねはい。地震後のお仕事はどんなだったんですか。まあ、まずその温泉のお仕事もありますけど。一番かったのは農業用水が止まったのをですね、掘り直すのが多かったです、ね。やりがいとか。 この仕事の魅力って、どんなところだと感じていらっしゃいますか。そうですね、まずはやっぱり、終わった時にお客さんが喜んでもらうのと。うん、あと、掘ってテル時に、あの、いろんな地層が出てくるんですよね。うん、そんなのを見てるとは、なんか、昔は。どんなことがあったんだろうなとか、想像しながら。やれるところが、まあ、魅力っていうかですね。うん、楽しいところですね。沢谷さんは商工会青年部に入られても、何年になる。 六年ですかね。はい、えっと。今の担当の役職は。えっと、副部長をさせてもらってます。まあ、部長代理だったり、まあ、あとは。部員さんたちにいろんなことを伝達したりですね。取りまとめたりとか、そういう役ですかね。商工会青年部、あの、私が知ってるだけでも。 水害だったり地震のあだったりいろんな地域貢献もされていますけど、はい、そういった活動をさあたりさんは具体的にどんなことにこれまで参加されたんですかそうですね最近で言えば朝倉地区にですねボランティアに行ってきました、うん、あとは北とかですねあ町名にも支援物資持っていったりですね、うん、そういう活動をしましたえっと 仕事をする若い人たちに向けて の, あの応援メッセージにもなっているんですが、はい、仕事に対して、なんか、そうですねそ、仕事のことを考えずに仕事をしてたので、うん、結構つらいですよね、なんか、うん、早く終わらないかなとか、うんうん、そんなことばっかり終わって遊びに行きたいなとかですね、<笑>思ってたんですけど、やっぱり。 仕事が面白くくなってくるとですねやっぱりいろんなものが見えてきたりですね仕事も覚えるスピードも速くなったりしたような気がします今から仕事をしたいとか今まさにその悩んでる時期にいらっしゃる人たちに向けて何か佐渡さんからアドバイスするとしたらどんなことがありますかいくつでも結構ですそうですね、まあ、まず仕事に目的を持って なんですかね、立ち向かうじゃないですけど、うん、もっとまあそうですねとりあえず1年は辞めずに頑張ってみてくださいっていうことを言いたいですね、うん、結構すぐ辞めるっていうのを聞きますので最近はですね、うんうん、ここ阿蘇市とか阿蘇地域で何か仕事をするときに、はい、あの例えば社交会青年部を頼ってほしいとかなんかこういった、はい、こう地域に向けての何か。 アドバイスとか意見ってありますかそうです、ねまああの多分よそから来た人はですね地元の人はとっつきにくいことが多々あると思うんですよなのでやっぱりそういった会に入ったりですね、うん、あと地域のなんかコミュニティみたいなところに参加するとかされた方が割 と, と、うん、溶け込みやすいと思います、うん どうしてこの言葉になったんですか、ね、まず、えー、仕事仲間も人と人、えー、まあ仕事をいただくのも人から人、うん、まあ、仕事が機械がやったりはするんですけど結局はやっぱり人と人のつながりからだと思うんですよね、うん、そこが一番やっぱり大事かなと思います正直であることですかね そのままで人と接するしないとやっぱり相手も開いてくれないのでそれを大事にしてますねはい。